皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月3日、ようやくゆうたの印象を手に入れることができました。なぜか、ゆうべはお楽しみでしたねの第9巻を探すモードになってしまっており、本屋さんで大混乱していました。探すべきなのは、ミナデインのボリューム5です。気をつけましょう。コンテンツガイドの使い方を、今頃になって、ようやく完全に理解しました。 フェスタ・インフェルノの開催情報をゲーム内で知る方法がないなと思ってましたが、ありました。コンテンツガイドを見れば一発でした。つまり、今は開催していないということです。勇者姫の石より、コンテンツガイドから直接飛ぶ方が早いので、慣れておいた方がいい操作ですね。トラシカの会場への移動も、コンテンツガイドを使った方が早いです。よく使うセリフにコンテンツガイドを入れて、楽になりましょう。